Welcome to c r e w t u 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は、弊社顧問の下村を迎え、6月29日に行われた J サミットおよびそのテーマであったデジタルエンパシーについてお話しさせていただきたいと思っております。下村さん、よろしくお願いいたします。はい、ミスミさん、よろしくお願いします。はい。 下村さんは、日本の BPO の大手であるリライアコミュニケーションズで代表取締役、専務取締役を務められたほか、日本コールセンター協会の会長も務められるなど、日本のコンタクトセンター業界の第一人者でいらっしゃいますよね。はい。あの、ありがとうございます。自己紹介をさせていただきます。あの、改めまして、あの、下村でございます。皆さん、こんにちは。 ジェネシスの顧問を務めさせてていいただいておりますあの今三澄さんからあの日本のコールセンター業界の第一人者っていう話があったんですけどまあ一人者とい う, というほどそんなおこがましいあのものではないんですけれども、えー、っと私は1987年今から35年前にあの旧もしもしホットラインあの今のリライア・コミュニケーションズの「 あの創業と同時にですねこの業界に入りまして以来35年間あのこの業界で大変お世話になりました、えっと、そしてあの、えー、6年前にはですね日本コールセンター協会の、えー、会長も拝命させていただきまして昨年まであの日本コールセンター協会の会長を務めさせていただきました本当にあの会社の創業期それからコールセンター業界がまさに早々期の頃からあの本当にあの現場のオペレーション ションでですすとかですねそれから営業の仕事ですとかあのこういった仕事から携わらせていただいてさまざまな経験を35年間あの積ませていただきました。えー、っとま あ, あのジェネスの顧問にあの今年からならせていただいたわけですけれどもあの今までのこの私の35年間の経験とですねそれから改めましてあのジェネスの えー、顧問になりまして、いろいろ勉強させていただいてですね、そういった勉強も今までの経験の上に積み重ねてですね、まあ、引き続き、あの、コールセンター業界の発展に貢献させていただけたらいいなと思って、あの、日々勉強して頑張っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、早速本題に入らせていただきたいと思います。 え、弊社が毎年お客様やパートナー様にご登壇いただき実施している G サミットなんですけれども、今年のテーマはデジタルエンパシーでした。えー、本日ですね、1分ほどのご紹介ビデオをご用意させていただいておりますので、まずはご覧いただきたいと思います。 本日は朝早くからご参加いただきましてありがとうございます G サミット2022本日東京の表参道の方から開催していきたいと思います炎天下ではありますけれど内容も熱く皆さんにお伝えしていきたいと思ってますのでぜひ一日お付き合いいただけると思いますそれでは G サミット2022スタート あのお客さんと一緒に、えー、本当に、ね、より良い顧客体験をこう、まあ、実現するための会話をあの続けてきたことが本当に一番であってデジタルが生み出す共感性をどうお客様に提供していくか。 まあ、環境、取り巻く環境がどんなに変わってもデジタル化がどんなに進んだとしても根底にあるのはカスタマーファースト、sure. um, we をして。いいかかないとどううししてても見抜かれてしまう時代 相手がどう感じ取るかみたいなことの想像力を常に持っておくっていうことがなんかすごく重要なんじゃないかなというふうに こちらがダイジェスト動画だったんですが、えー、下村さん、今年の G サミット、ご覧いただいた感想をぜひお願いします。はい、えー、っと私もあの6月29日 の, あの G サミットをあの、一参加者として視聴させていただきました。あの実は私あの、2年前の G サミットに、その時は登壇者として出演させていただいたことがありまして。はい でその時にもそのジェネシス の, あのコンセプトっていうのがその DX は、まあ、もちろん CX のためなんですけどもあのそれ以上にやっぱり EX のためだっていうことで人に焦点を取っても当ててたっていうのは私あのまさにあの共感をしておりました。で今回の、えー、っと今年 の, あの G サミットですけどもデジタルエンパシーっていうことでまさにあのデジタルによる共感性をそのデジタルが 顧客に共感性を与えるんじゃなくってデジタルを駆使することでその人と人とのコミュニケーションの中でまさに共感性を顧客に持っていただくためにどうやってデジタルがそこの中で役割を果たしていくかっていうこと、えー、その顧客の方が そのどういういで経験されれてこられたのかで、まあ、それからその経験された中でどういう思いを持っておられるのかっていうことをしっかりデジタルがあの傾聴してでそれをあの理解してそして推測もしてで最適な CX のために行動するでそうした そ, そういった一連の結果を、えー、デジタルが学習してさらに もっと強化 性, 性の高いコミュニケーションをするためにはどうしたらいいのかっていう、まあ、まさに人と人とのコミュニケーションを、そういろいろなそのデータをデジタルで集約して、あの分析して、その人とのコミュニケーションをサポートするためにデジタルを使うっていうことが、あの本当にあのオープニングセッションからいろいろなパートナー様のセッションに至るまで説明をされてて、とってもそのデジタルエンパシーっていうこと、言葉だけ聞くと何だろうっていうことがですね、 G サミットを聞いてとっても私も理解できまして、えー、これは多分、視聴していただいた多く の, あの参加者の方も私と同じようにこのデジタルエンパシーの考え方というのをご理解いただいたんじゃないかなと思ってあのとっても分かりやすくいいあのサミットだったなって思っています。 今、下村さんがまさにおっしゃったデジタルを駆使してお客様のサービスをより良いものに、より共感性の高いものにしていくというところが非常に今後重要になってくると思うんですけれども、この分野において日本のコンタクトセンターの今、また今後について、下村さんはどうお考えでしょうかはい。あの、まさにあのコンタクトセンターのデジタル化、DX が必要だっていうのは あの本当にあのコンタクトセンターを運営するいろいろなあのインハスで運営されている方々それからアウトソーサーの方々皆さんあのそういうふうにおっしゃっていてデジタルを駆使してえとにかく CX を高めていくんだっていうことは皆さんおっしゃってい て, いてあのとっても取り組んでいらっしゃると思うんですけどもあの現実を見るとやっぱりともすればそのデジタルで今まで人が対応してたところを例えばチャットボットで。 あの、対応するだとか、えっと、ウェブの、あの、セルフヘルプを充実するために、ウェブの中にデジタルでいろんなデータをあの入れるだとか、あの、そういったような対応ですとか、えっと、それから、あの、そういうことを充実することによって、24時間対応、対応するだとか、ということで、エフォートレスなサービスをデジタルで提供することで、DX がやってるんじゃないかなっていうところに留まってるところが、 結構実際は多いいんんじゃないかなかと思うんですねそういった中でやっぱりデジタルでそういうあのデジタル化で応対、えー、のチャンネルをいろいろ整備すると一番やっぱり重要になってくるのは結局人と人とのハイタッチなコミュニケーションこれがますますデジタル化すればするほど重要になってくると思うんでこのハイタッチなコミュニケーションをどうやってデジタルでよりハイタッチなコミュニケーションができるように助けていくのかっていうのがあの私は本当の DX じゃないかな。 っていうふうに思っていまして、そういった意味では今回の G サミットの中であのご紹介のありましたポインタリストのようなソリューションの考え方ですね。まさにハイタッチのコミュニケーションするために、どういう背景にあるのかだとか、どういう応対したらいいのかだとか、えー、もっと言うと、この背景を持った、こ の, あの体験やこういう思いを持ったお客様には、このエージェントの方がいいっていう、そのエージェントのアサインのところまで まさにそのオーケストレーションするまあまあ指揮するというようなこういうあの武器を使って本当にあの人と人のとのコミュニケーションを本当にあの醸成していって信頼と醸成を顧客の方に感じていただくこのために DX を使うというのがあの本当の DX じゃないかなと思っていてあのこういった動きがこれから日本のこう コールセンターコンタクトセンター業界の中でもどんどん高まっていくといいなっていうふうに私は思ってますはいはい、ありがとうございますあの先ほどもおっしゃっていた、まあ あの CX のための DX ということで、ただ単にデジタル化自動化していきます。ツールを提供しますにとどまらず、まあ、あの、人と人とのコミュニケーション、実際にエージェントさんとお客様のコミュニケーションがさらに適切で最適なものになるための、ま、バックグラウンド、バックボーンとしてのデジタルの活用っていうのが、ま、今後もますます推進されていくといいっていうことですよね。はい、そう思います。はい。はい、ありがとうございます。 では最後に下村さんがジェネシスに今後期待することをぜひ教えていただけますでしょうかはいあの、えっと、デジタルさっき言いましたデジタル化が進んで、えっと、例えばあのチャットボットやウェブの充実なんかでもしかするとそれであのお問い合わせが今まであの電話やです、ね、あのライブチャットでお問い合わせいただいたものがあのその中で完結していったり あのまあ、デジタルを効率化の目的で使ってはいけないと思うんですけども結果的に効率化になるということはあると思うんですね。でこうやって効率化されて、えー、っと効率化に出てきたこのプロフィットでこのプロフィットをやっぱりあの次のやはりあの CX の向上のためそして、まあ、より働きやすい環境としての、えー 環境整備だとか EX の向上に投資するっていう、こういう考え方をコンタクトセンター全体がしていただけるといいと思っていて、で、そういう意味では、あの、私、ジェネシスの取り組みでとっても、あの、共感を覚えているのが、あの、最初に、あの、ジェネシスのいろいろお話伺ったときに、毎年、あの、グローバル全体で200億円以上の研究開発投資してるっていう話があったんですね。まさに今私が言ったような、 あれであのそういってデジタルをすることによっていろいろなプロフィットが出たところまた次 の, あの、えー、CX 向上のためにいろいろ投資をしていくって、まあ、こういった g e n e ス s i の, あの活動があのとても素晴らしいなというふうに思っていてでぜひあのこの活動をですねあのさらにあのえ、まあ、投資を拡大してくださいって言ってるわけじゃないんですけどこの投資を<笑>。 <笑>この投資の輪をです、ね、あのさらにあのぐるぐる回していただいてです、ねあの、日本の CX 向上に資する、えー、まさにあのソリューションをです、ね、あのクラウド上に、まあ、ポイントリストもそうですけど、ソリューションを上げていただいて、みんなが自由に使える、自由にその CX の向上のために、そういったいろいろなあのソリューションを使えるっていう環境をあの今後もあのどんどんどんどん作っていっていただけたらいいなと。 まいただけたらと私も一員ですので、え作っていきたいとあのあの思っていますえー、そういった意味であのジェネシスがあの日本のですね。cx 工場をこれからもあのコンタクトセンターに関わるあの皆さんと一緒にですね。推進できるようにあのしていければなっていうふうに思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。 今後もですね、閉鎖のお客様コ、コールセンター、コンタクトセンターのお客様が、より顧客に寄り添った最適な顧客体験を提供できるお手伝いを、えー、できるようですね、頑張ってまいりたいと思います、はい。はい。本日は下村さん、ありがとうございました。はい、こちらこそ、ありがとうございました。はい。皆さん、いかがでしたでしょうか G-Summit のセッションや顧客事例ビデオは Zenesis のウェブサイトでも閲覧可能ですので、ご興味のある方はぜひこちらの QR コードから弊社ウェブサイトをアクセスしてみてください。それでは本日のクルーチューブは以上となります。また次回をお楽しみにしてください。See you next time!